マックスウェルの方程式1、レッスン5。まずはと新しいレッスンブロックに入るんですけれども、これが3つのレッスンになりますので、まずはそれを紹介したい と, と思います。今までは、まあ、光の動きとかには勉強したことがあるんですけれども、特には1つの物質からもう1つの違うものに入るところにはどうなるのかを勉強しました。 これが例えば、refraction なんですけれども、これが屈折ですよね。そしてこれが、まあ、ベクトルとしては勉強したんですが、光がこういうベクトルに入ってきて、このインターフェースのところには入って、角度が変わりますね。それが屈折率によってこれがと変わります。そしてこれが内部の方にもにも 反射になる場合も勉強したんですけれども、これが、まあ、これも屈折率によって、例えばエアとガラスの中だったら、特別な角度によって、それ が, が、このベクトルが、が、と、r f a c e に当たるとと、内部には完全反射になります。これが、昨年度のモジュールのレッスン7に勉強しました。で、これが、同波間の 基礎の概念になりますねそして、これが、今までは光はこういうベクトルにのところには計算したんですけれども、実際、光って何ですかまあ、光は電磁場になるというのは、今回の概念をお説明します。で、えっと、3つのレッスンになるんですけれども、レッスン5、今回のレッスンが、が 定常電波と定常磁場を説明しますが、それから、レッスン6には時間発展によってその電磁場の説明になります。そして、これが4つのマックスワル方程式にはなるんですけれども、まずはギャウスの法則、それがまあ電波と磁場の2つの形があって、 それから、ファラデーの法則とアンペールの法則があります。で、そ, のアンにはそれが4つの方程式になります。そして、レッスン7によって、波動関数、波動方程式なんですが、それ電磁波のバージョンを書いて、それから、その電磁波のエネルギーによって勉強します。